皆さんこんにちは暑い今年は暑えニュースでも災害級の暑さなんて言われてますが今日はこのしんどい夏を少しでもクールに乗り切るアイテムをご紹介しますンタイチのリキッドウィンドウィこちら去年の夏に RS タイチからニューリリースされた水田式アンダーウェアというもので。 えー、去年もレビュー動画を出したんですけどその動画を RS タイチの担当の方が見てくれて連絡をくださいまして、えー、今回は太一公認でご紹介をさせていただきます、えー、去年のレビュー動画であの個人的に気になる点とか、えー、改善してほしい点をね、えー、結構ズバズバと<笑>言ってたんですけど、えー、その辺も、えー、今期モデルはリニューアルされて すごくく良なった、ね、よりクール感がアップしたらしいのでその辺の検証をしつつ皆さんにご紹介できたらいいなと思います。それではレッツゴー3匹 セットを全部装着するとこんな感じになります腰に冷却水を入れたボトルを装着してこのトリガーをプッシュすると損水チューブからねこう伝ってこの首元から冷却水が噴射されます。 はい。で、ここがね、濡れた状態で、バイクでね、こう、風を受けて走ることによって、胸と背中周りが集中冷却されて、えクール感が保てるという、気化熱を利用したクールアイテムです。で今年は、このボトルが、保冷ボトルになりました。去年のタイプだと、こういうね、プラスチック素材のボトルだったので、 あの、真夏の炎天下で長時間ツーリングしてると、こう中の冷却水がね、どんどんぬるくなっちゃって、あんまり涼しくないってなっちゃったんですね。で、今年は大気温の影響を受けにくくなったので、長時間のツーリングでもクール感をね、しっかりキープできるようになったんじゃないかなと思います。こうして見るとね、結構ボトルがスリムになったのがわかると思います。去年のボトルだと大きめで、あの、存在感が<笑> あったんですけどかななりりスマートになりましたはい、それでは、ね、本当にクール感を保てるのか試しにこれからですねちょっと走っていきたいと思いますよいしょきょはね事前に冷蔵庫で冷やした冷却水ヨ1トパックこのね保冷ボトルに入れてきました、えー、まだまだいっぱい入ってますただ今の気温は えー、え、三十二点三度。湿度五十六パーセント。風が吹けばね、まだ涼しい方なんですけど、普通にしてると汗がだらだら。止まんないくらい蒸し暑い陽気です。こういうね、止まってるときにし。しても、あんまり涼しくないんだけど。 走り出すと。厳しい。でも止まると。暑い。ああ、すごい、アルコールの匂いがプンプン漂ってくる。 熱を利用したクールアイテムと説明しましたがじゃあ地下熱って何なのっていうところなんですけど、あのー、私も最初ね分かんなくてね調べてみたんですよで水分が蒸発する時にこう周りからこう熱を奪っていく現象を利用したものなんですけど、えー、と分かりやすい例で言うとお風呂上がり髪の毛とか体が濡れたままでいると湯冷めしますよね これ気化熱によるものですあと夏場なんかこう家の前とかでアスファルトにこう水まくと涼しくなりますよねそれも気化熱によるものですあと病院とかでアルコール含んだ消毒液を、ね、こう塗ったりするとこうひんやりするのもこれも気化熱によるものです 水よりアルコールの方が蒸発するのが早いのでアルコールを含んだリキッドウィンドウォーターをこの辺に、ね、こう常にまとって風を受けて走ると、まね、どんどん蒸発して熱を奪っていくので、えー、涼しいというのが理解できますね。 戻ってきました今ね突然雨雲が迫ってきちゃってこの辺ですね真っ黒でしょう。やばいねちょっと雨降られちゃったんですが、えー、ただいまの気温は 30.2 度、はいえー、まだまだ暑いですで去年ぬるくなってしまった冷却水の温度なんですが、えー、新型ボトルどうなってるでしょうか多分ね体感で言ってもお伝わりにくいと思うので温度計持ってきました では、計測おおー、見えるかなお、26.5 度、26.4、3、<笑> 2、1、え、どんどん下がっていくよ、何これ、はい、26.1 度、これ、なかなかいい数字なんじゃないでしょうか、お、やばい、ちょっと、天気やばい。 はいということで新型ボトルに入れた冷却水の温度は 26.1 度という結果が出ました真夏の水道水の温度がマックスで28度ぐらいらしいんですよなんでまあ水道水と同じくらいの温度をキープできてるって考えると十分ひんやりしてますよね実際走行中の体感的にも うん、かなり冷えててる涼ししいいっていう感じでしたむしろそこまで暑くない日に使うとちょっと冷たすぎてピリピリくるかもしれないあとボトルの形状がスリムになったっていうのがすごく良かったですで本当に違和感なくさりげなく腰にぶら下げておける感じなので全然恥ずかしくない<笑>あの人なんかつけてるっていう感じが全然ないので、うん、やっぱね見た目重要ですね あと去年のねこのアンダーシャツの色があの明るいグレーだったんですよなんで冷却水が出た時にねこうシミが目立つねんっていう話で結構ねそれが嫌だっていう声も多かったんですよなんだけど今年はブラックが追加されたのであのシミ問題はね解決されましたあと冷却水がマンダムさんギャッツビーとの共同開発で 消臭成分とかも配合されてるんでこう冷却水が、ね、こう乾いた後もこうベタベタしない汗の匂いが残らないっていうのも個人的にすごくメリットを感じたところでした、まあ、ただ以前と変わらずリキッドウィンドの使用をお勧めできない人もいますやっぱり冷却水にアルコールが入ってるので肌が弱い人は使わない方がいいです それからこうやってあの風を受けて走って効果が出るものなので、まあ、渋滞が多いところをメインに走る人の使用はおすすめできませんあとチューブのセッティングは相変わらず面倒です、ねまあ、慣れちゃえばどうってことないんですけど初めて使う人とかあと久しぶりに使う時ね、まあ、結構もたつきます、まあ、セッティングはちょっと面倒ですけど、ね、やっぱりつけておいた方が全然涼しいので 熱中症対策アイテムとして持っておいて損はないかなと思いますはい、てな感じで以上リキッドウィンドウ2022の紹介でした気になった方はぜひ試してみてくださいそれじゃあまたね、バイバイ